3年ぶりの原宿表参道元気祭りスーパーよさこい、ご開催おめでとうございます。はいえー、私たちの会社では、えー、大阪、名古屋、東京と拠点を置かせてもらっておりましで、今回は東京支部の初イベントとなっております。どうぞ皆様、温かい目線でご協力いただければと思っております。えー、今年のよさこい祭り特別演舞にも参加させていただきましたその演舞、ぜひ皆様に届けたいと思います。 どうぞ行っていただきたいと思いますのでご声援のほどよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします それではよろしくお願いします。それではまいります。ゼロの世界に伴うかすかな光の歩み。 海が海の地その景気を爽やかに誓い世界の祝福と皇帝をその身に宿し盾のなく進む喜びの鐘は鳴り響く瞼の裏に光が灯る 彷徨う心をコるヨルオーのレをヨウ 続くラジマ教授の思い人の人をつぶぐ踏み固めし足跡を知るべあなたの命やこの道を行く謎の海風はなくこの囲みを移しここは魂が集う場所 失うものは何もないようこそ慈愛の言うな 夜をれこの地に再び自由の風を救る情熱 の, のにバルックを引ル越しめ ありがとうございまし た, ました感謝だ、熱心。